こんにち は, にちは阿蘇市食生活改善推進協議会一宮支部です今日はサバのトマトと味噌煮をします はい、教えてくださるのは大空さんです。よろしくお願いします。はい、そして器はこちらです。 阿蘇市中通りにあります工房優さんの器を、えー、貸していただきました、えー、工房優さん、少し先なんですが、えー、10月31日火曜日から熊本県の伝統工芸館で、えー、個展を開かれるそうなので、えー、よかったらお近くの方行ってみてください、えー、工房優さんの紹介は番組の最後に載せておりますのでそちらもご覧くださいでは大空さん、はいえー、今日は今日は、ね はい、トマトと一緒に、お味噌と煮ます。うんはい、はい、あの、鯖の味噌煮はね、はい、よく効くんですが、それに。トマト。ま、トマトね。麻生さんのトマトを、こパスパスパラっですね、うん、今最盛期で。そうですね。はい、はい、ちょっと洋風っいうかですね、うん、楽しみです。はい、じゃあ、早速教えてください。はいはい、じゃあ、鯖ですね、はい、のよきれに切ってですね。うん、で、それに、えー、塩。塩。塩ですね、はい、でこれを。 をたくくさんかけなくていいいと思います、うんうん、でこれ分ですか、ね、置きます、はいね、きれいにスっと剥ける。 ウオガ以外のシイタケとシイタケとアスパ ラ, スパラうん、なんか色がねいいですねこう華やかというかちょっとね、黄とか緑とか、うん、なんか夏元気になりそう、うんうんうんうん、お砂糖を入れて トマトと味噌に、はい。はい。出来上がりました。どんな味なんでしょう。楽しみです。<笑><ねえ><笑>ではいただきまーす。いただきます。さあどんな味がするのか。美味しい。<笑>うん。美味しいでしょ。なんか。あの味、その酸味は強くないし。トマトの ね, ね。ね。うん。あの。 味噌は本当に和食ですね。味噌の、あの風味があって、でもそこに。トマトの、あの。調調しすぎない酸味が、うん。うん。さっぱりしてて美味しいあの生姜も。効いてるし。ね。うん、幸い<笑>地産地消クッキングでは。阿蘇市にある窯元から。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 自然の力強さを感じさせる作品が並んでいます。